よいしょ見て宮崎辛麺<笑>今日お化粧してるんだけど、軽く化粧しました。今日12月24日なのよ。メリークリスマス。<笑>い本当はクリスマス感を出すためにね。あのケンタッキーを買ってこようと思ってたんだけど、あちょっとも乾杯しようね。ね あの洗濯機をね買ってこようと思ってたんだけどあのちょっと昨日夜中の2時ぐらいまでカラオケに行ってしまい二日酔いなんだよだからちょっと麺が食べたくて<笑>向かい酒をいたします<笑>私はクリスマスイブはこんな感じでございますそれでは乾杯<笑>いただきます 美味しいはぁ、あ、はあ。美味しいちょっといただきますなんか見てこの辛い辛いのついてきてきちょっと全部入れたらやばそうだよねおーすごーいこれぐらい入れよう美味しそう 今日はねあの年末だからあの撮ったのに出してなかった動画をつないでみたからそれをね一緒に一緒に見ながらって変なんだけど<笑>ちょっとね見ながらこうお酒を飲みたいなと思ってこう皆さんと一緒に見てる感じでいただきます。 うん、美味しいうん。うん。うん。やっぱケンタッキーも。買ってこようかな。<笑>さっきまでさ、なんか全然今日食べれないかもって思ってたんだけど。だけど。 うん、うん、ちょっとねだいぶお腹がね落ち着いてきたから今ここにパソコン持ってきたの<笑>一緒にねこう見ながら行<笑>こうかなと思ってあ<笑>ちょっとレモンサワーにするわ取れてると思ってたら全く取れてなかった。 撮れてると思って、ずっと喋ってたんだけど、びっくり。まぁいっか。乾<笑>杯どっから取れてなかったんだろう。多分ずっと取れてなかったんだと思うんだけど、まぁ、あ、いっか。<笑><笑><笑>改めまして、乾杯<笑> フォルダに残してたんだけど、あのー、撮ってたんだけど出してなかった映像があってちょっとそれをね。そんなになかったんだけど、まとめてたので一緒に見てください。<笑>それではスタートします。<笑>スタート<笑>これは私の前の家。だらけてんね。相<笑>、はい、変わらず。 換気扇の音がうるさかったな昔のえギーギー言ってでしょ。チーズとチョコレート最高、うん。それはわかる。<笑>自分のことだもんね。だからわかるわけだ。私は。ティッシュ。スタバのティッシュ。 さあ机の状況とさナイフとフォークも似合わないことうーん美味うんうん最高うんおしい。<笑> <笑>ごめんねいつもこんなんで本当<笑>ごめんなさい<笑>次はね引っ越した後にあのに植物をね買いに行った時の映像今ねそこにいるんだけどね 元元気元気でこの後ははんか観葉植物買 っ, た買っておしゃれな気分になったからちょっと白ワインなんか飲んじゃって<笑>ここ美味しかったなんか目黒そう目黒の駅の近くのイタリアンだったんだけど美味しかった美味しそう<笑>あいつもさ編集しながらすごいお腹減っちゃうんだよね<笑> 美味しそうこの後一番下の妹とあの電話してるところ私も結構ベロベロに酔っ払ってるんだけど<笑>ちょっとその会話をどうぞそうなんだよね、結局することないんだよねでしょだかうちに遊びに来ればいいじゃん遠いんだよ遠いね なんで遠いの行く の, そう行くのは全然良かったんだけど、わかる。タクシーで出したけどから、おいで。いや、いらない。もったいないことし、えー、そういう出費はさいいんだよ。人にさあする出費はいいなと思って。わかったよ。思わないよ。なんでだよ。 ハッシュドポテト買ってないのに、ハッシュドポテトになってる。は<笑>はやばいじゃん、それ<笑>、うん。いいけど、別に。うん、<笑>今日さ、やってくれた美容師さんがイケメンだったんだよね。よかったね、それは。あんまりシャンプー上手じゃなくて。あ<笑>イケメンシャンプー上手じゃなかった。<笑> マジでもさマスクしてるからあかんないけど顔はイケメンだったんよ。マジでよかったじゃんそうなのよバカバカだね会話がね本当申し訳ない出そうか悩んで今出してなかったんだけどまあ年末だしねっていうので、ね、妹声引くぐらい「そうそうだな」みたい<笑>怒られるわ で次はねあの一番下の妹とあの飲んだ時ど、初めて一番下の妹顔出す顔あのいいよって言われたから顔出しします<笑>ちょっとだけ加工しまくりだけどどういうアプリだ動画。ま<笑>こ、うん、<笑>これあ、 ちょっと、私のかわいい顔一枚したの妹の映像でした<笑>ちょっと待ってあのこの後はね外で飲んでるいろいろな映像なんだけどちょっとお酒がなくなっちゃったからちょっと待ってね揺れた<笑> それでは、ね、あのねこのあとは外に飲みに行った時にちょっとずつ取ってたやつがちょっとずつ流れるって感じで<笑>乾杯<笑>ルビールは最高。 る<笑>うわきれい日本酒って本当にいいよね最高。はい うん、これオイスターバーだ。吐きかき。<笑>おおいそう。いただきますあー食べたい。<笑>おしゃれにね、おしゃれ風でシャンパンなんか飲んじゃって。<笑> こ の, ね、この焼きガキはすごい美味しかったまた食べたいなんか生ガキの方が好きなんだけどここはね焼きガキが美味しかったあ食べたいこれはね二子玉二子玉川のイタリアン行って食べた時だ美味しかったここも<笑>全部美味しかったじゃんって あこれはね五反田 の, あの立ち飲み屋さんではないんだけどあのちゃんと座ってご飯食べれるんだけど立ち飲み屋さんっぽいところすごい良かったなんかねそう美味しかったまた行きたいな名前ちょっと忘れちゃったんだけど<笑>ちょっと調べとくこれはねスカイツリーで飲んだ時だちょっとぬるい ちょっとぬるいて<笑>ビールはね私はキンキンが好き で, <笑>で、ね、ここからは何料理作ってるところをなぜか撮った<笑>撮った映像<笑>になりますあ私なちょっとか酔っ払ってきてるんだけど二日酔いで 酔いを覚ますためにお酒入れて、そしたら今なんかご機嫌のほろ酔いになってきちゃってもう解説とかできないからちょっと料理のところはみんな勝手にめといてあだダメな勝手に見ちゃダメなところがあんのよこれはね取引に炒めつつ豆板醤入れてえむあとまあきのこだったらねもう何でも入れちゃえだよね<笑><笑> なんか一時期スープ作るのにハマっててスープがあるとなんか締めにラーメン食べあのカップ麺食べたりしないで済むからいいなぁと思ってウエーパーウエーパーは美味しいよね<笑>タンタン淡々スープなんかね言いきたがりみたい私そういうの本当はごめんなさいあ次豆もやしね ラメンもや最近食べてないの半分半分いってらっしゃいいってらっしゃい ごめ ん,、ね、なんかいつも目分量でやってるせいで目分量としか書けないんだってごめんなさい今日すごいイッソフラボ ン, <笑>ラボン<笑>なんか言いたがりなの私ほんとすみませんあそうキャベツのねペペロンチーノはすごくご質問が多いレシピなんだけどあのね私1個あのね作り方をペペロンチーノじゃない作り方にしてて これが多分この後出てくると思うんだけどあの入れるものは同じ同じ千切りまずキャベツ千切りにしてにンにクあこれこれあのごま油入れても美味しいんだけど本当にキャベツのペペロンチーノみたいに言われてるやつをオリーブオイル入れるのそうどっちでも美味しいけどねだオリーブオイル とあとはね鷹の爪とか入れるともっとなんかキャロッツとペペロンチーノって感じになる感じになるって意味わかんないけどね、まあ、私 の, の料理適当だからね、まあ、美味しくておつまみになればいいかなっていう<笑>まあこんな感じの<笑>意外にでも量なかったなと思って私自身は日頃からもうちょっととってたらもっとなんかもっといっぱいあるかなって思ってたら全然なくって こんな感じでございました<笑><笑>、うん、これさっきさ言ったんだけど取れてるかわかんないからもう一回言ってもいいあのねほら見てクッションクッションカバー買った の, あのクッションの中も新しくしたんだけど可愛 い, いでしょアマゾンで買ったのなんかね黄色が好きなんだよ私これに4枚ぐらい別のなんかカバーもついててなんか安かったよ、ね、2,000 円以下ぐらいで買ったんだけど可愛 い, い。 最近買ったやつ全部<笑>ここら辺にあるんだけど<笑>最近買ったお気に入りでいくとあの湯たんぽに手 入, 入るんですけど湯たんぽ湯たんぽがらえた私は眠れません暖房つけずに眠るから乾燥するからね私の冬のお供は湯たんぽです<笑>これがね最近買ったお気に入りはこのクッション 湯たんぽ。<笑>何の話。はあ、本当はさ、本当に今日はクリスマス、まあ、ね、あ、あの、この動画のその二十五日、明日のクリスマスでしょうって、今日二十四日のクリスマスイブなんだよ。もうあと、ね、イブって夜ってことでしょ、わかんない、前日っていう意味なの、もうちょっと英語がわかんないんだけど。とりあえず、なんか二十四と二十がクリスマスって感じじゃない。 だから今日はなんかケンタッキー食べようかなと思ってたのそれなのにさ二日酔いのせいで<笑>麺になりあちなみにねこれこんにゃく麺だからあの<笑>伸びるのが遅いからつまみとしてゆっくり食べようと思って今半分ぐらい食べんうん、うん、おつまみになった <笑>ごめんねすごい話がさ脱線しちゃってごめんなさいなんだけど2022年今年も大変お世話になりました<笑>来年も帰還<咳><咳>に今入るっていうね<笑>うこういうやつなのがあった<笑>やんになっちゃうね来年もたくさんたくさん一緒に乾杯してください 本当に今年はありがとうございました来年もよろしくお願いします良いお年を